こうしててご覧いいいただいているのも何かのご縁もしよろしければチャンネル登録していただけたら嬉しいですこのチャンネルでは車好きが体験したファンタスティックな出来事の共有や皆さんのカーライフにちょっと役立つ情報を提供しています車が好きな方もそうでない方も是非チャンネル登録してこれから公開していく動画をたまにご覧いただけたら嬉しいです